ご紹介いたします続いては秋田県秋田市より初めて参加していただきますかぐやの皆さんですよろしくお願いします しておりますが精一杯努力いたしますので皆さんどうぞお手柄しのほどよろしくお願いいたします。 Spin, <laughs> run!